つ, ついに来たうわ怖い威圧感すごすぎて笑っちゃうなー僕にマーキングやめてください君が新人だねよろしくねやたらみんなに可愛い可愛いって言われてるらしいけど 僕が一番制作者に愛されてるんだぞミスっちゃったごめんねあれ頭おかしくなったかわいこぶってますキラーからも一目置かれてます治療が必要ねんなんか言った下からの攻撃は NG でお願いしますやったわ 初めて来たわ。なにこれなんかバッチリは、キラーに見つかりました。どこに逃げればいいのかわからないわ。 いけないんですけどー。な、うんなの？あの行き止まり。なんか変な檻に入れられたわ。道が分かりにくい場所だときつそうね。 まずい一発もらっちゃ う, う, うまた同じとこフェイクの階段作らないでまた閉じ込められたわ。 さまに見とられながらああさあ急いで逃げましょう<笑>近づいてきてる。 ごめんね負傷してなければ私も助けになりたいお前は出ていけ完全に足でまとい宣告<笑>何にもできなくてごめんねー仲間有能すぎー 助けに来たわあそれは肉壁かでできないなんで前見てるのに詰まってんのよ詰まったけどなんとか逃げれたわ つ振りするのを乗せ何これ何これ何これ誰か助けて ダムのライトずっとチェイス頑張ってくれてたネアを助けなきゃねあ今のうちよ 部屋が離れたことに気づいてないわ通電後次がラストのケイト。ごめんダメだったムーンウォーク見せつけていくー 見つかっちゃったよ最後ハッチタクしたいけどすぐにあきらめられないしようダメだね、あもつられる。 お隣さんでしたか最後まで僕たち一緒だねしっかり見届けました三角様も見守ってらっしゃる僕を先失礼します